皆さんご存じですか DCM 系ホームセンターで売ってる簡単着火ケースホームセンターなのにこんな尖ったロマンあふれるギアが作れるのかと驚いて迷わず衝動買いですご覧ください商品名はイグニッションケース長さ 12cm で一辺 3.5cm の筒ですしっかり厚いステンレス製なので片手サイズなのに 96g あってずっしりです本来の使い方は 着火剤や固形燃料を筒の中に入れて、炭や焚き木の下に潜り込ませて着火するという着火ケースみたいです。キャンプ初心者さんだと着火で苦戦するケースは多いと思われますので、ビギナーさんにはとっても親切なアイテムだと思います。着火剤ケースとしての効果は動画後半で試してみますが、まずは、猿がやってみたかった使い方から挑戦します。例によって自己責任なので、ここからはご興味ある方のみご覧ください。ちなみに、 この着火ケースに挿入する理想的な着火剤は、同じく DCMK ホームセンターで売ってる、楽ラ ク, ラク着火剤という商品のようです。何やら妙な印象を受けたため、こちらも買ってみました。4本160円なので1本あたり約40円と、そこまで安くもないですが、興味半分で買って試してみることにしました。原料は竹パルク、おがくず、カラフィンとのことで、 石油系の素材を使ってないので臭くないのが特徴みたいですでは早速開封します見てくださいやはり着火剤ケースには見えませんそれぐらい装飾が美しく仕上がっていますこの厚手のしっかりしたステンレスの筒美しい模様使っているリベットそしてバリなどカイムの優しい手触りまで 細かい点まで美しく仕上げていました着火ケースとして使うにはもったいなさすぎる完成度ですそしてらくらく着火剤の方ですが箱から取り出してみるとやはり妙チクリンな見栄えです小学生の時に使ったソプラノ笛のパーツのように見えますが中に何やら茶色いものが詰まっていますこれがおがくずのようです黄緑っぽいのが竹パルクみたいで紙二郎でも染み込ませたような感触です 中に詰まっている茶色い泳がくずは筒の両端と真ん中付近の3カ所にのみにあるようですこの笛のパーツみたいな着火剤の作りが一体どういう燃焼効果を生み出すのかとても気になります動画後半で燃やしてみることにします着火剤を筒の中に差し込んでみました確かにぴったりです猿のチャンネル登録者さんはベテランキャンパーが多いので着火で苦労する人はほとんどいないと思いますが 単純にどんな燃え方をすするのか興味深々ですただし今回猿にとって一番興味ある使い方は何やら怪しげなセッティングをしていますセリアで買ってきたろうそくを取り出しましたそしてカッターでステンレスの筒に収まる長さに切り取っています勘の言い方はもうおわかりですねそうです猿は着火ケースとして使用後はキャンドルランタンとしても楽しむつもりみたいです キャンドゥーの固形燃料ケースに溶かしたローでろうそくを固定してその上から着火ケースをかぶせます期待通りの美しさですもっとも見方によっては単なる仏具のようでもあるので評価は人により分かれそうです仏具またはミニアンドンといった方が近いかもしれません猿の視聴者さんの中には凝った仏具でミニ仏壇を飾り 日々の生活の潤いにされている方もいますが、その気持ちはわかります。猿は一度その方にお願いして、仏壇の様子を写真で見せてもらいました。確かに和風の落ち着いた美しさは日本人の心を揺さぶります。眺めていると、うっとりとして時間が経つのを忘れます。これは飽きません。それでは、ここからは、DCM が意図した本来の使い方について、シビアに検証します。 着火剤だけでいいのではないか、なぜ着火剤をケースに入れる必要があるのか、という意地悪な検証です。そこで今回は焚き火台ではなく、バーベキューグリルを想定して、ロストルを模した網の上で実験してみることにします。土台となる網は数枚重ねることで、グリルに敷かれたロストルに近い通気性にしようと試みています。芸が細かいです。そして、楽々着火剤を、 筒は物価高騰のありか最近めっきり品質が落ちてしまった100円ショップのものを使いますこの炭は割れて砕けた小さな欠片ばかりなのではっきり言って最悪ですが着火ケースの検証にはもってこいです炭というよりは園芸用の黒い土か何かに見えるぐらい割れて砕けていますそして猿はあろうことか このクズみたいな炭で着火ケースを追って埋めるようにセッティングしています。これだと、いくら着火剤が優秀でも空気が遮断されてしまい、炭への着火は困難です。映っているような感じで炭で着火剤を覆ってしまうと、普通はネビが途中で消えてしまいますが、果たして着火ケースの威力は発揮されるのでしょうか普段キャンプをしない人がバーベキューをする場合に、炭への着火で苦労することは実際によくありがちだと思うので、 そうした場合に着火ケースが役立つのかやってみます。着火も一般的なマッチでやってみました。果たしてこの竹軽く製の着火剤は着付きは良いのでしょうかなぜかドキドキします。マッチ一本で無事に火がつきました。意外と良好です。木の燃え移り方は石油系の着火剤ほどではないですが、 新聞紙や牛乳パックのような紙に火をつけるよりも簡単でした。ただし、予想通り、酸欠状態ですぐに火が消えてしまったようでしたが、あれ、どうなっているのでしょうか。赤い炎が見えなくなり、炭の山から白い煙が昇っています。普通なら、この状態は、途中で火が消えて炭への着火を失敗したパターンです。もう少し待ってみましょう。筒の中を覗いてみます。やはり消えた。 と思ったらまだ消えていませんでした。ここから何度も消えたと思ったのですが、実際は一度も消えていません。驚きです。ステンレスの筒の中で細々と燃え続けていました。決して炭や火が映る様子もないのですが、かといって消えてもいません。何とも不思議な状態が5分以上続きました。炎は消えていないので炭の山から煙が昇り続けています。 普通ならとっくに消えている状態です。が、消えてません。カメラの録画を止めようか、と何度も何度も迷いました。が、その都度筒を除くと炎が消えずに燃えているので続行した、という、なんともおかしな撮影でした。そして次第に煙の量が増えてきたので、これは、うまくいきそうな気配が漂ってきました。着火ケースの効果は予想以上にすごかったです。 ベテランキャンパーには必要ないと言いましたが、単純に、消えそうで消えない炎が頼もしいので、DCM に行ったら、ぜひ買って試してみてください。炭山に開けたトンネルの中で炎がしっかり燃え続けています。これ自体が楽しい絵でした。ふと気になって上から撮影してみました。筒の先端は、炭の山から外へ出ていました。埋めたつもりでしたが、炭が足りなかったようです。 したがって外気に触れる部分から先に炎が上がっていたようでしたので完全に炭で埋めていればもう少し着火に苦戦したかもしれませんただし筒の中に空気があるためどっちにせよ炎は消えずに地味に燃え続けていたように思います意外と面白いアイテムですほったらかしにしておいても炭に火がつくというのはそれはそれで役立つシーンがありそうですちなみに猿は今回 あえて、寄付希望も使っていません。使った方が火の回りが早いことは分かっていますが、筒の効果を確認するため、あえてやりませんでした。ということで、猿も観念しました。DCM の着火ケースは、猿の意地悪な企画にも頼る、素晴らしい効果を証明しました。あとは、炭をバーベキューグリル用の炭入れに移して、ここからは、炭火料理で晩ご飯にします。 そうそう、炭の火力を上げたいときは、携帯扇風機がおすすめです。これで一層手抜きができます。晩ご飯は、もつ焼きにします。セリアに売っている、もつ焼き専用網を購入してきました。これを使えばもつが網目から落ちることもなく、上手に焼けます。味噌で味付けされたもつ焼きです。後でせせりもいただきます。 少しずつ暗くなってきたのでこのタイミングでキャンドルランタンをともしておきます例によって溶かしたロうでろうそくを固定する昔ながらのやり方ですやはり揺らめく炎は必須です一気に雰囲気が良くなりますちななみに、に暗くなるにつれて、 炎の揺らめきは、一層素敵に雰囲気を作ってくれます。特別にお見せします。こんな感じです。やはり着火ケースとしてだけ使うのはもったいないアイテムです。ということで動画撮影は忘れて、ゴールデンウィーク突入の乾杯です。焼けた味噌味のもつです。ハイボールにぴったりあって最高です。猿は、 少し味噌だれを焦がしたくらいの方が香ばしいので好みです少しずつ暗くなってきました焼けたもつの良い匂いが辺りに漂います気温18度最高の季節ですということで毎度のことながら気づいたら真っ暗になっていました夜になるとまだ少し冷え込むのでこのまま寝てしまうと朝には風邪をひいていますお気をつけください 動画のテーマと無関係ですが、猿はいつものように冷えると焚き火で体を温めます。やはり豪快な焚き火はキャンプの大きな魅力です。さて翌朝です。気温16度のすがすがしい朝です。ミニアンドンを確認します。溶けたロウで、固形燃料皿とくっついているようでした。 外してみるとこんな感じです。すっかり焼けていい感じの色になっています。状態を確認するために、洗剤で洗ってみます。かっこよい色になって満足です。また部分的に曲がったりして変形することもなく、極めて頑丈なアイテムです。長く使えそうです。いかがだったでしょうか。1400円という微妙な価格設定でしたが、 着火ケースとして使った後がミニアンドンになるなら、これはお得だと思いました。この動画が何かの参考になった方は、高評価ボタンをお願いします。それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。